したいと思います、はい、と思ますは皆さん踊りたい、いらっしゃーい。来て来てじゃあ、沖縄といえば最後、ね、あのー、カ勝シ足で締めたいと思います、第1部を見た人はなんとなく分かると思いますが、えー、今から来た人は何のぼっちゃということだと思いますので、沖縄に行った人はねなんとなくご存知かもしれません、えー、フリーダンスです、はい、で最後にあのみんなであのわーっと楽しく踊りながらね。ね 締めたいと思います。大丈夫ですか？こっち来てこっち来てあのー、何人かはこっち来て。うん、そう そ, う, そ う, う。せっかくなんかさっきよりも広い空間ができてるからねから。大丈夫？はい。じゃああのー、うん、まああんまり後ろ行 っ, た行ってもあんま見えないかもしれないから前の方がいいかも穏やかで。あの前にあのー、ね。 日本じゃないですけどあの踊りに全然決まりはないです何でもいいですゴーゴーダンスツイストダンスはいあの泡踊りでも何でも大丈夫です、えー、ちょっとやってみようかでもせっかくだから、えー、開けて閉めて開けて閉めて、はい、窓を上にあると仮定して開けて閉めてですそれだけですねはい男の人はねちょっとね例えばグーにするとかっこいいですグーにしてこうやるとあ勇ましい感じですねあ来た来た男はいじゃあ男の人も早いお前の方 という感じでちょっとやってみたいと思いますじゃあね、えー、ラスト、えー、最後の曲となりますでは行きたいと思います 素敵な